皆さん、こんにちは。ハート回路の平野です。本日は座骨神経数でやってはいけないこと4つをご提案させていただきます。1、冷ップが一番と思っていませんかまず、冷やすとは炎症を抑え痛みを軽減するのが目的です。次に、温めるとは血流を良くして回復力を高めるのが目的です。2つの目的は違います。 癒すとは痛みを麻痺させます温めるとは栄養と酸素を患部に届け回復力を早めますどちらを続けた方が体にいいと思いますか常にレシップを使っている方は痛みがある場所また体全体を温めることをおすすめします2安静にしすぎていませんか痛いからといって動かない方がいいと思っていませんか ななぜ、反省ののししすぎは良くないのでしょうかその理由は第一に痛みがあるから動けない第二に痛みがあれば動く必要がないなど潜在的に脳に植え付けています理由づけが脳で強化されより痛みを感じる場合がありますよって座骨神経痛の安静のしすぎには注意が必要です3ストレッチを頑張りすぎていませんか ストレッチをすることは大変良いことですしかし痛みが強い場合は体に優しいストレッチをしましょう勢いをつけずにゆっくり呼吸をして心も体もリラックスすることが大切です 4. 痛む場所だけを見ていませんか痛みは結果です長引く場合は全体のバランスを整えることが必要です 特にぶり返し予防には心と体のバランスが大切です痛みが誤作動を記憶として脳にこびりつかないように優しい刺激で脳をリセットしましょうリセット材料はあなたが好きな優しい刺激で大丈夫です例えば好きな場所好きな音楽好きな言葉好きな匂い好きな人など思い当たる刺激があるはずです その刺激でも変化しない場合はあなたのエネルギーをブロックしている何かがあるのかもしれませんその時はハート回路にご相談くださいそれでは本日は座骨神経数でやってはいけないこと四つをご提案させていただきましたご覧いただいてありがとうございました失礼します今後もあなたの役に立つ健康情報をお伝えしたいと思っています